マテリアリアミキなマシあのいかがですかお客さん。ちょっと遊んでいかれませんかもう私、この店の店長のようだと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子。この店はキャバレー。いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。 ちょうどいいわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたら、この機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった。案内たの。もちろん。 お客様、お待たせしましたん当店ナンバーワン女王、ユキちゃんですどうもユキですよよろしくお願いしますあああ、よろしくな んと私こんなんなであああいや別にええけどでもほんまにあんたナンバーワンなんか え, ええ一応 た, ただこの店に在籍してる女の子私を含めてさ三人ちょっと少なすぎはいちょっと前まではそれなりに 繁盛してファイブスターソウテンボリファイブスターソウテリのキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です彼らがソウテリに出店してからこの辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店におやらせ閉店もちろんそれだけ簡単に言うと嫌がらせ 嫌がらせもう、嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん毎日毎日、朝から晩までいたずら電話したり。え健全な勝負で負けるなら納得<笑>失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんですないでしょう。う なんやあれがさっき言った蒼天<笑>あいつは蒼天堀ファイブスターの一人クラブマーズ店長のクラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんですほう<笑>証拠なんかないけれどあんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう うちの店が立ち抜けば、この総天堀のキャバクラがすべてファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。<笑>なんだ、そこまでわかってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ちの費用と謝礼はお支払いしますよ。ただ。 これ以上立てつくようなら話は別ですがね<笑>こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ悪い話じゃないでしょ断るあんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだあんたらみたいな卑怯で汚い連中に装天堀は独占させない さすがはかつて人気店だった。サンシャインの店長、他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ、次会う時にはけな。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。 ああそういえば、あなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですけど気にたええー、それにしても心配ですよねあんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら<笑>さあ私は別に何もただそう くれぐれも起きて店長<笑>どうすればいいんだろういろいろ大変みたいやな店長あお客さん気にするなそれにしてもなんないあいつそ天堀ファイブスターだったか なんであんたの店をそこまで狙ってるんやソーテンボリファイブスターはお互い手を組んでソ天テンボリのキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともとソテンボリにはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず 金を使った引き抜きや嫌がらせ暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきましたその結果なるほどなそうなりゃ確かにしかしなんであいつらはそんなことをしてまで詳しいことは分かりませんが<笑>噂では装天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰すキャバレーを潰す はい。なんだかんだで、夜の街町で、未だに大きな力と金を持っているのは、グランドなどは始めとする大型店キャバレです。彼らはそのキャバレーを打ち破り、支配することで、そこに渦巻くだから、信仰勢力であるキャバクラを完全独占することで、キャバレーに対抗。なるほどな。キャバクラ。ええ、でも、度重なる嫌がらせと圧力で、 正直まあこれでも少し前でもあいつらによる手このままではもう<音声>しゃあないな天店え？実は俺はファイブスターが狙っている え, え？まあな 俺としてもそのファイブスターとか俺と一緒にこの店を建て直してあいつらを逆にぶっ潰したので い, いいんですか困った時はお互い様や<笑>おっと自己紹介がまだやったなマジマイイ一応頑張ろうマジマさんですね何とぞよろしくお願いします Aa, ei NANJA TE? Ei Manageriksi No jos toisaa potkut niin sitten ehkä tänne näe それじゃあ。はい。うん。うん。はい。うん。それじゃあ。しゅ趣味の話ですか。 私の趣味の話をすればいいですよね 毎日日記を書くようにはしてますよ、うん、今日どんなことがあったとか何を食べたとか盆栽の成長記録とかですかねちょい待てよえっ そうですね真島ママさんって意外とよく気が付く人ですねうん。あ<笑>っ<笑><笑><笑>そそうなんですよね。 <笑>ええそうえうんな何言ってるんですか私だって特技くらいありますよんえー、っとですねよくお年寄りに好かれたりしますよ ふ、うんあ、確かに私おじいちゃん子なのでお年寄りのお客さんと話している方が自然に喋れる気がしてたんですよねはいはいマジマさん す, すいませんありがとうございますそれじゃあえー 苦手なことたくさんま<笑> あ, あ<笑>そうですねえあえっ、ー、とそれはですねそ、そうだ苦手だからこそですよここで働いたら男の人への免疫がうん<笑>、まあ確かにそうですね 真嶋さんとは私普通に話せますね<笑><笑>それはないですよ真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかとなんやぞ はい。 オー i m ミル。 ああ、ちょっと待って。Mm? Ah, Noo Eh Se on aika kova kun lapsella on jakutsa kaverini Joo Noo Niin joo Se on niin vaikea takia saa, sada kaksi vu kaksi verrannsauttunut käsit, että sitä sanotaan isäukauks. Käsinpäin. Mister Shakedown. Mene? Määääää...、Uh... Lui! Nuori、oh. so. <笑>ああ。 背負った分に手を入れた時は気をつけていきたいと思います。 ...mäshetpopEs poorlentoinko. Mä Hyy <laughs> Aa、ah, nyt se on vielä, se teki sen Englannin, kun se risti sana, niin sen takia Japanla ne. Hei!、Yeah. <tos> niin popcorni ei välttämättä Japanissa taas ole niin yleinen, niin amerikkalainen juttu. On、ja、varmaan tän muuttanut ihan täysin nää kysymykset niinku tähän englanninkieliseen käännökseen.、Ah. Käyn ykkösen tovasta keksitty. Tämä on tietysti tarkistaa, tämä onkin niin kuin. Okei,、okay, eli tuo työskentää 85 shoulder phone nimellä on on niinkun ante anteetä niin. NTT, niin Siellä ei ei mo mobile vaan on shoulder. Se on rihauta ja haitekkiä tässä vaiheessa tässä tempelin aikana. Hei. Ja motorola keks backpo phonein phonein eli eli niin meidän tuttava kännykä vasta viisikymmentä shoulder shoulder phone on ensisilmö. シオガガオガオ、オンオンター、ヤパラス、ランギニメトシタイション、ソワラソワラソワラトタノニクン、ガスフォト。 Free. Uh. Ah, OK。<laughs> Häh? Hmm. Hmm? Hahahah! Niin petiätysti. Halusi, halusi, että mies sanosi niin. Ja nopeutus, jos haluat sanoa jotain <tos> sanossa ja omin omin sanoa. Täs tää on tää narvonen. Tääkin on hopea. Sitä vaan kultatason juttu pitäis löytää. あ、uh.。 Sie! Ai se,、eh? se vyöreväätun töihin.、Ah. Noni. Tuosta oli toinen. Tuo on kultane! <tos> <tos> Okei,、okay, kannatti tehdä näitä sivutehtäviä. Okei、okay, toi sopii ihan hyvin sinne toikkaan. な、なんで答えがいのない質問の仕方会話練習なんですからちょっとはまじまさんも私が楽しく話せるように気を使ってくださってもそうですね私王子様みたいな人がいいですえ優しくて背が高くてハンサムで 髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなーなーんて。こ<笑><笑><笑><笑><笑>れもや、バラン。え、まさか阿島さんにわかってもらえるとは意外です。<笑>そうですよね。そいや、二十三です。確定だこうん。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 もしかしてやっぱりはこの際ですし聞いておこうかなと私が接客下手なせいでみんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんですんなたえ ああ何ですか急にそんな優しくなっちゃってもじまさん熱でもあるんですか <Nurse> いやいつもみたいに罵られると思ってたんで少し驚いただけです<笑>ありがとうございますうんうんうんうムス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 オケシオヤフクソニキヨツカワナキアケナイデシー job,、no? <laughs> okay,。ソモソモ、ワイデトドナハナシいセレバインオカ、ケントツキマセンシネ。オスベキティ、ダセンディスタプト。ヨーフィグレイトアウト。マジマサンガソナコトユダナンテ。オケタツネクソタネケタン。 Emännän, emännän tota noin niinkun, itse, itse, itse tunto, itse kuvaittamusta. Mättäkö.、Ja, Pumun täytyy vaan sanoa, kun jatkuvasti ikä, ikäviä asioita. Jotko dokihtoistaimasta. Haa, iso no fukku desu. クラブフィールドレッジははいそんにない。 はっなるほど、そうですよね。付き合ったら普通名前で呼びますしね。勉強になります。<笑>マジマさん。<笑>